平野紫耀、岸優太、神宮寺優太の脱退まで40日、強調される、キンプリは6人。数字ハワイデビュー曲、キレない、岩橋元気との絆。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって、キングプリンスから平野紫耀二十26、岸優太二十七、27、神宮寺ン太。 25の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退所、岸の宮城退所するまで、残すところ40日。別れが近づく中、改めて、6人目の金プリが、メンバーの間で強調され、話題を集めている、岩橋元気さん、26、ですよね。岩橋さんは、2018年11月にパニック障害の治療に専念するために活動休止しましたが、 その後復帰することなく2021年3月末にジャニーズを辞めています。CD デビューからわずか半年しか活動していませんでしたが、メンバーたちにとっては2015年結成の全身ユニット時代からの付き合い。特に、神宮寺さんとは親友関係で有名でした。女性史ライター。神宮寺は2022年11月4日にキンプリからの脱退発表をした際。 メンバーがこの先一人でも対処するという話が出た時に、自分も対処させていただくということを、本当に勝手ながら自分の中で決めていました。と今中を明かした。それを受け、岩橋の脱退に相当心を痛めていたんだなと、多くのファンが察することとなった。もちろん、それは他メンバーたちも同じこと。今でも、金プリは6人でスタートしたという思いは揺らいでいないですね。最近では、高橋海人さん、 24日、が4月7日発売のアイドル雑誌、デュエット5月号、オーム社で語った、好きな数字からも、それは明らかです。全道デュエットでは、キンプリメンバーそれぞれに20個の一問一答を行うインタビュー企画が掲載されていたが、好きな数字という問いに、高橋はこう回答している。6、キングプリンスのメンバーの数だから、ちなみに、平野も理由こそ明かしていないが、 何かを選ぶときも6にしがちとしていた。5人の思い出ではなく、6人の思い出、また、6については、こんな話も。神宮寺さんは3月13日発売の漫画雑誌、別コミ、小学館で5人での思い出に残っている事件はという質問にもかかわらず、岩橋さんがいた6人組時代のことを、数字も強調して語っていたんです。前室の女性シライター、神宮寺は、別コミにて、 こう話していた。みんなで初めて行ったハワイ。ハワイには何度か行かせてもらっていたんだけど、6人で行ったのは初めてで、めちゃくちゃ楽しかったんだよね。BBQ やって、海で遊んで、買い物に行って、やりたいこと全部できたんだ。何より6人で行けたことが楽しかった。キンプリはジュニア。時代の2017年、6人でハワイに行ったのを現在も大切な思い出としてたびたび語っている。 神宮寺を筆頭にハワイは特別な場所なのだ。また最近、歌を披露する際も、キンプリメンバー5人が岩橋さんの存在を感じさせる出来事がありました。4月3日放送の CDTV、TBS 系でキンプリはデビュー曲、シンデレラガールを歌ったんですが、5人が横一列に並んだ時、平野さんと高橋さんの間が空いていた。これが、 脱退前の岩橋さんが立っていた場所をそのまま残してくれているんだ、と当時話題になりましたね。キンプリにとって、岩橋さんの存在はいつまでも大きい。さらに言えば、心の中ではまだ一緒にやっている、ということなのかもしれませんね。全道そんな岩橋は、2022年10月3日深夜に行ったインスタライブで、キンプリについて、昨日はテレビ電話した、仙台、頑張って。 って言ったとファンに明かしたり、10月9日に鈴鹿サーキットで行われた F1 日本グランプリでは、ホンダの CM 撮影をしていた5人と再会したりと、現在もメンバーと交流が続いている。5月22日で平野、騎士、神宮寺が去り、長瀬と高橋の二人になる金プリだが、キングプリンスは6人グループだった。その精神はいつまでも語り継がれていくのだろう。唇が色っぽすぎる。